皆さんこんにちはハートカイロ整体院の平野です。え本日は偏頭痛の、えー、予防体操、偏頭痛の予防体操をご紹介します。とても簡単です。まずですね朝起きたときに両手をバンザイに2回します。この時きですねゆっくり呼吸をしてください。 2回ですね。そして両手を真ん中 に, ここに持ってきます。そして頭の中心ですね。軸を意識して軸は動かさずに回転していきます。そして呼吸は吸ってで吐きます。吸って吐きます。はい、えー、この えー、左右の回転を1セットとしてだいたい3回ぐらいですね、えー、1分ぐらいで終わると思います、えー、朝起きて2回バンザイを敷いてそして吸って吐いて吸って吐くっていうのをゆっくりやってくださいゆっくりやることによって、えー、動作とともに体がリラックスしますしセロトニンといっ で、幸、え、福、ー、ホルモンですね。これが分泌されることによって、偏頭痛の予防、えー、になります、はいえー。それからですね、えー、勢いとかをつけてしまうと痛める原因になりますので、必ずゆっくりやるってうことです。そして呼吸にも意識して、えー、やっていただけるといいと思います。で、鏡があれば鏡を見て自分のポーズがしっかりと 左右同じぐらいに回善できてるのかなとか軸動いてないかなとかチェック入れるのもいいですし慣れてきたら目をつぶって呼吸に集中しながらゆっくりやるとさらに効果的だと思います、はい、それでは本日は片頭痛の予防体操をご紹介させていただきましたご覧いただいてありがとうございます今後もあななたたたたの役にに立つ健康情報をお伝えしいいとと思思っっってます参考方は いいねとチャンネル登録お願いします。